るしないそれでは今回の匠見ていきましょうそれでは南三曲「日本は 上択3000点いきましょ う, う皆さん手配を開けてくださいすドラがワン。す<笑>スーピンガンコドラはありませんそして赤もありませんつなげられるんでしょうか今回の手は進行形どういきます縦縦チーソーから打つんですねそうですよだ今回自敗がないでやってきたんですけれども Q1 じゃないんですか縦ですから 統一に行くんです、ね、次はどれ表示っ切りますよ。ローアン。はい。縦って決めるとき、かなり早いんですか、進行。ね、あの、もう決めて。えじゃあ、この順目にもう、次は何候補ですか初ですね。初はい。あ、参考でもいい。はい。あ、参でもいい。いやるね、いちょっと早いん、はあ、自敗だったり、結構、最後、待ちごろだと思って残したで い, なんで置いといてあ初。 い、e、い層の筋で数層は残した。はい。3層でもよかったかな、今。うーん U1 もじゃあ出てくってことですかええ。Q1 は何ですかま、待ちごろあ、ウーピンだ。ウーピンは切るんだ。赤が入っているルールですが。赤、ま、なんか来ないよ。<笑>少し、不くされてるようにも見えますが。今までの、ここまでの様子を見ていると、 来ないですか赤早いですもんね切り方いや今ここまでで同じあーすごい量満重なった同じようになってる方います数 層, が枚数層が1枚出てるんではい筋統一というよりも今度逆に3層がいい町になったんだね最後の町になるかもしれないこっちは筋で残して、えー、また因縁の1万がじゃあ残すんですかその綾ですもん、ね、あやだから 頭に来た次もう一個統一が増えたらスーピン切りますはいあんこが増えたらスあんンコへの道へスあんンコへの道ええー、これね統一に決めたさあこのさ先が楽しみでしょはい3層 E1 をもう1番で待とうとしてますからあやで E1 を最後のフィニッシュにしたいおよいやすあ 子 だ, だったかあと磯とリアンマンとキューマン。ですねやだえ場には見えてはいない一枚イー ソ, るイーソだけですもんねいやでもここまでのて進行で同じような方いらっしゃるんでしょうかる赤これは感触いいですよ場の状況が山に嘘あるでしょこれ残ってます 下茶数層が早く、トいメはチーソーロウソを打ち出しています。こーが出てきた。ああ、これ親戚だなぁ。リャンソーを見えてはいない範囲ですね。あここで残したで残して。リャンソー。はい。あ一番出ちゃった。あやがもう消えた。え、消えた今の<笑> 一, 番一番出たらゃっよ。え、出たら消えるんですかはい。システムが難しい。よし、リャンソー来い。リャンソー来い。 狙い目が想像になりましたあーいつか見た3万ウソいだに根に持っていますあれなんだ少し手が止まったのは下茶ですねここまでは自然な捨て牌でしたが考えた結果出てくる牌っていうのはかなり注目したほがいいんですよね、はい、何が出てくるまだリーチの声もありませんしあ悩んで数ワン ス万ワンの周りは持っている可能性が高いってことですかね問題はこの土田さんのチートイツ見せられるか残しましたね E ピンこれもパニ一1枚切るで筋ジ<笑>トイツ<笑>でも E ピンまだあってもおかしくないですよねまあね、うん さあなかなか周りのリーチも入っていないこの間にあと一つ何か重ねたいあっとでも山にありますねやっぱり腹立つなあ角山にいないだけで山には残っているさあ来た神茶からのリーチ何パーソー切り来た <笑>ここで追いかけました<笑>。さあ来たそっちにといだけどまたまた一人ではなく先のリーチを受けている。このうにかけてるんだ俺は<笑>。体感良さそうですか。さあ一発目どうだ。<笑><笑>またやりましたよ視聴者の方。してこう逆ばっかり<笑>。 <笑><笑>ああ、待 っ, <笑>っ待って、上からちょっと待ってください、上からリアンソート、上から紐が落ちてきちゃった<笑>。ひもう怖いわー。<笑>そこつけといてたから、うん、そっちでいい、そっちでいい。いちっ<笑><笑>こんなリアンソーよく来たね、一発で<笑>えで。え、これ、途中で止 め, 止めると OK?OK。オッケーオッケー うソ、ん、いや父さんこれなんかどっかで見たパターンですね<笑>パート2みたいないやう嘘言うんでしょうかもうねソースの切りを見ると い, いてもおかしくないんですけどもうショックよもう はマンズが全く通っていないしてはい最後手出しパーソーだったのはねどういう形の残り方だったのか気になりますねんでウソいないのないるかおかしいでしょうこのウソが山にいないなんてああウソ出 た, <笑>出た<笑>あっ<笑>上がりきれたチートイズさ<笑>裏ド ラ, <笑>裏ドラ<笑>リーチチートイ赤裏 赤くんろくしかないです裏はありませんでした。9600は ?1200。はい、日本馬でございます。これ、上がりきれたなんでそこられたのえ、も<笑>なんでしょう、なんかこう、心のモヤモヤが残る。<笑>いや、そうでございました。そして、皆さん手配を開けてください、よかったら。あ、感じいいわ。いじわる。そう、なんでそこで2枚持ってるの<笑>え、今出てきた。<笑>あ、テンパ 老朽はいい町だいい町だドラなんだっけドラさんですよこれ上上なるほどそしてカンチーワンドラ町ンチーワンで対面は太陽だったわけですね三色だよ太陽三色三色でなんかなんでしょう土田さん上がるやった上がりが決まりました 何<笑>でしょう、なんか実感が湧くまでに、一回ここ見るの忘れて、ここ見たら、上がってますねこれ、普通に打ってると、はい、あのチートイツ縦に行かないと、もう多くの人はこの街になっちゃうんですよ、数値は。いや、そう思いますね。パイパイからあった。はい、それはもうほとんどだめなわけですよ、数値は、あと1枚ですね、うん、数は。 いや、でもこれ、チートイーツの手順が結構あのー、全開でしたね、土田節。ほんと自分。最後、フィニッシュがね、ちょっとずっいつか見た、一発積もって<笑>パート2でございます。残し方は悪くないんだよね、だから。センスはもう、センスは一流だよ待ち方が悪いんだよね。いや、悪くはないです。だってこれ最後、これ、この最後、この最後、はい、皆さんどっちに取りますかみたいな。はい、どっちですかこの馬強だもんで、どっちでもいいんだけど。はい、馬強ですよ。はい、どっち取りますか ちょっっと打点狙って、ね、ちなみに5000点台です。そうですよね。5000点台ですもん。しょうがないか。<笑>さあ、このような結果で上がりは結びつきました。土田さんの中でどれだけこの<笑>、2万点超えたぜ<笑>気持ちが戻ってきたか分かりませんけれども。ここまで1万6000点やりますよ。いや<笑>、いや、2度目のチートイツも、なんでしょう。難しいですね、チートイツってね。でも本人のテンションが上がってきたようなのでよかったでございます。さあ、 チートイーツマスターは2度目のチートイーツもつもならずどんどん上がれてよかったですねえこの手すごいですねそりゃ恐ろしい手が入ってるわけですねそれは押してきますよねこれだけ立ち向かわれるとさあ今回やっとやっとですねあの今まで上がったのは3900が1回でしたはい 9600。はい。おもろ手決まりました。やはり出てくるなら25分とか50分系なんですね。はい。<笑>ありがとうございます。さあ、親がさらに続きます。4本場です。この後巻き返しは、さらなる飛躍はあるのか、注目してまいりましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。り<笑>ゃ<笑>んー<笑>